皆さんこんこにちはサルです昨日セリアに行った時に折りたたみミニごとくっていう商品を見つけて新商品としてレビューさせてもらったんですけど今日はですねキャンドゥに行ってまた何かいろいろ面白いものを見つけましたキャンプ用の自在ポールとか皮膚規模収納ケースカラビナ付きとかテントタープロープっていう、まあ、3m のガイロープとかあとメスティンスペアハンドルなんかもありましたね すすすごくマニアックだなっていう気がするんですけどどうなんでしょうね。メスティンは持ってる方多いと思うんですけど、ハンドルをスペアで欲しいなっていう方は結構いるんですかね。すいません。私がちょっと思いつかないので、あの購入する気になれず買ってないんですけど、例えばこれ、トランギアのメスティンですね。で、まあハンドルは外れますので、こうやってね、外して、 別のものもを付け替えるんですかねここの色がまあ赤とかね緑とかまたなんか違ってたらねもしかしたら気分転換にっていうか何かいいかもしれないんですけどそうでないとあんまりピンとこないので買ってないんですけどなんかねメスティンのスピアハンドル欲しいな あ, あったら買いたいなと思ってる方ちょっといたらねよかったらすいませんあのコメントで教えてもらっていいですかどういう使い方がしたいなとか何で必要なのかなとか。 あんまりこれ壊れるという印象もないので購入したい方っていうのはまあ何らかの事情があるんだと思うんですけどちょっとそれをよければすいません教えてくださいよろしくお願いしますでいろいろ見た中でとりあえず私が欲しいなキャンプ場に持っていきたいなと思ったものだけ2点購入してきましたので紹介したいと思いますまず1つ目がこちらのキャンプ用まな板ですね今回の商品は全てこういうねフリフリー プレイフリーリーアドベンチャークラブというねなんかロゴが入ってますねでこれは、えー、ミニカッティングボードまな板ですそれからもう一つがこちらこれランタンハンドルカバーということでまあなんかちょっとね面白いなと思って今までねこのランタンの、まあ、ハンドルのところにねカバーをつけるという発想はなかったので試してみようと思って購入しましたこちらについては株式会社藤崎 今回のキャンドゥの新商品はすべて藤崎さんのものでしたね。サイズが 15×25cm で厚さが 5mm。材質がポリプロピレンで耐熱温度は70度となっています。ジャンコードはこちらですね。はい。で、今までもね、まあ、いろんなまな板は使ってきたんですけど、これね、えっと、いいなと思ったね、理由を簡単に伝えますと、私が今まで使ってきたのは、主にまな板というと、こういうアカシアのね、取っ手のついたやつ。 木目が綺麗でしょダイソーですごく気に入ってるんですけど、まあこれはね、庭であのなんか切って焼いたりとか、近くの公園にね、持って行って、家族でとかね、いうときなんかに使うカッティングボードです。まあ、木なのでね、こうナイフで切ってると結構切り目がね、もうこうついちゃってるんで、まあ仕方ない部分なんですけどね。はい。で、ただちょっと重たいしね、分厚いしね、あのー、軽量でいきたいなというときにはちょっと邪魔なんですね。それに対して、 ソロキャンプなんかでねあるいは自転車なんかで行ってね使う時は、えー、とベルモントのねバタフライカッティングボードっていう、えー、これはあの割と薄いしねこう開くんですよね。ちょっと開きましょうかま あ, あの結構あの使ってる方多いので知ってる人が多いと思うんですけどあこういう感じね袋から出さなくても開きましたねこういう感じでね開いて使えるので、まあ、結構 広くなるしね、長いこう魚とかさばくことないですけど<笑>、まあ、そういうものでもね、えー、切りやすい地面につかずにね、えー、カットできるっていうそういう優れものなんです。はい、でこれはいいんですけど、まあ、もっと手軽に使えそうだなっていうのが今回のこちらですよね。まあ、なんせ110円なので、えー、どう使ってもいいじゃないですか。<笑>傷つくとかあんまり考えずにガンガンやりますよね。 そこが何よりもいいなと思ってやっぱまな板ってこうガンガンね切りますのでどうしても傷つくんですよねなので110円で使い捨てにもできるぐらいのねものがあったらいいなただちょっとなんかねキャンプらしいデザインとかカラーリングの方がいいなと思っていろいろある中でもこちらを購入してみましたはいえー、ちょっと開けてみますねまあラップしてるだけなのでこの表面のね 手触りとかがね、どうなのかなっていうところを確認はしときたいですよね。ラップが開きにくい。はい、開<笑>きました。<笑>こういう、なんかこういうパッケージって外すのめんどくさいですよね。あの、ゆうじさんのね、動画見るとね、いつもこう開封するシーンはないんですよね。私もそうしようかな。なんか開封しなきゃいけないみたいなね、変なあの習慣でね、やってるだけなんで。 はい、で剥いでみますとうんまあまあ普通ですねはい<笑>特に 悪, 悪くないです全く悪くないですあの少しねヘリが上がっててこう周辺がね上がってるので、まあ、汁物なんか外に垂れることもないしね切った時にで表面がねこう汚れがつきにくいようなちょっと説明が難しいけどちょっとこうザラザラした感じ 光の反射とかで分かりますかね。つるつるじゃなくてザラザラしてます。なので、まあ表も裏もそうですね。同じ感覚で両面使えますし、悪くないですね。手の大きさより少し大きいぐらいですね。うん、いいと思います。そんなに硬くはないけど柔らかくもなくて、まさにね、使い捨てするのにちょうどいい感じですね。まあ使い捨てってもそんな一回二回では捨てないと思うんですけど、あの何回か使っていくうちに。 劣化してね使いにくくなったら新しいのも買ったらいいなっていうまあそんな感覚で使えるので多分そういう意味ではね、まあ、安くて色も大きさもいいでここの穴もね何かこう洗った後引っ掛けて吊るして干すのなんかにいいと思うのでちょうどいいいんじゃないですかねすいません特にね何か取り上げて説明するポイントが思いつかないので逆にそれだけシンプルでね誰でも使いやすいまな板だと思いますそれからこちらは ランタンハンドルカバーということでまあ変わってますね一応ジャンコードねこうなってますでこんな風にランタンのねハンドルつるの部分につけますよとで注意事項書いてますねランタンハンドルの直径が約 3.5 ミリまでのサイズに対応しますよっていうこと 3.5 だったらね十分だと思います大きいのでね それ以上太いつるってそんなない な, な, ないと思いますね。私は知らないですね。で、火で灯したランタンに使用すると熱で熱くなります。<笑> 十, 十分注意してください。どうやって注意すればいいんですかね？<笑>まあ確かに熱くなりますよね。ここねいくらこう持ち上げといてもね。うんこ、これちょっと微妙な微妙なところですね。で、ハンドルに。 通しにくい際は本品を温め状態を少し柔らかくしてから行ってくださいだそうですはい、えー、洗濯はできませんよら濡らさないように注意してくださいねとかねまあ、注意事項書いてますので確認した上でご使用くださいこれも藤崎さんの商品合成比較でサイズが14センチかける 1.6 センチ 1.6 ってのはこの幅のことですよね多分ね じゃあ開けてみましょう。これは簡単に開けれるからいいですね、取ってもね。はい。<笑>なん か, なんか 変, わった変わった感じですね。これがキャンプ用品なのかっていう。これこういうものに入ってなかったら、こういう説明がなかったら、これキャンプ用品には見えないですね。なんかの普通のハンドバッグかなんかのこう持ち手かなんかの一部に見えますね。なんかあんまりそういうことを言うとねあの、怒られそうなんでね、言いませんけど。 まあまあまあ普通の感じですそんな へ, へにゃへにゃではないですねはいそこそこ厚みがありますねで合成比較の中に何か入ってんのかな内側がね黒いんですよねよくわからないんですけど何だろうね厚みがあるのでけど合成比較でしたよね比較が二重になって外側のやつだけ色がついてるのかなここがちゃんと太めのね糸で縫ってるので頑丈そうではあります じゃあこれをランタンにつけてみましょう、はい。まあ代表的なって言っていいんですかね。フィアハンドですね。フィアハンドってこっから外れるのかなここ外さないといけないですよね。うん外してはめるんだよね、これは。外さないといけないのに、これ外そうと思うと、一度、ここの、ここですね。 こうぐいって曲げてやらないと外れませんねちょっとそれめんどくさい感じですねうんどうしようそんなあの大掛かりにやらなくてもできるランタンがないか探してみますちょうどいいのがありましたあの素性はわかりませんけどもう10年以上使ってるねすごい歴史のあるうちではランタンになります こちららだったらね、簡単にこう外れますので引っ張ったらねはい<笑>これやってみましょうフィアハンドみたいなのはちょっと面倒っちいしねなんか下手にやって劣化してねあの気に入らない時に外れなくなっちゃったら嫌なのでこっちでねやってみましょうこれを通せっていうことですよねさっきの説明によると何だっけ<笑>難しそうだぞ装着する時は 角部分と通しにくい箇所は少しずつ動かすようにしてください。うん通しにくい時は本品を温めて柔らかくしてください。うんそうなんだこれねとてもじゃないですけどあのカメラの画角を考えながらカメラのモニターを見ながらできるレベルの作業じゃないですね。ちょっと集中してやってみます。 5分ぐらい格闘してですねこんだけしかいかないんですけどやってて少しずつあのなんかコツっぽいものが分かってきましたこうこうですねここを掴んでこう内側をなるべくこう丸く直してやりながら押し込むんですねこんな風に曲がってなければスッと入るんですけどこれ曲がってるもんで 非常にに入りにくいしここをまっすぐに直してからやればいいんでしょうけどそうするとここが劣化しますもんねまた曲げる時に。それは嫌ですねねちょっと、ね、なので<笑>こうやって頑張ってやるしかないですね。 少ししずつ動かすようにしてくださいとまあそれは<笑>そうですよねこれはこれはちょっともうちょっとのところまで来たんですけどねここがなぜか入らないというか次第に入りにくくなってきた気がします摩擦なんですかねもうこっちの端見えてるんですけどねなんでこんなにやりにくいんだろう 本当に合ってんのかなこれで。あ、合ってそうだ。あ、あはい<笑>、はあ。もう、もうちょっと、あの、疲れましたね。で、ここでまた引っかかるということですよね。うん。これはなかなか手厳しい。これ買った YouTuber さんいたら<笑>、どうやってやってるのか、私が見たいですね。これは、ちょっと。 洗剤つけた方がいいかもしれませんねこんなに苦労するならね<笑>なかなかあの評価が難しいですよこの時点で普通普通嫌になるんじゃないかなうんこれはもう外すのも嫌ですしね<笑>はい頑張りましたすごく頑張りました この頑張りは一体何の役に立つんでしょうかということで一生懸命頑張ってここまで来ましたうーんまあこういう感じでねあの20分ぐらい頑張り続けてなんとか入りましたはいまあ頑張ってやったので自分の中では達成感がありますけど <笑>一体何のための達成感なのか<笑>よくは分からないですね<笑>まあこれをではランタンにつけますはい、えー、こうなりましたねどうなんでしょうねうーんまあ持った感じちょっと画角から外れますけどうんまあ別に悪くはないんですけど これはね、ちょっと評価が難しいので、もうしばらく使ってみてからね、なんか良かったとか良くなかったとかいうのはね、また何かの機会にご報告しようと思います。とりあえずね、えー、こんな感じになりますよっていうね、ランタンハンドルカバー、キャンドゥの新商品110円でした。ということで、まあ、今回は2点ですね。こちらのカッティングボード。<笑>まあ、これはね、 えー、もう無難にね、使いやすいものです。それから、ちょっと問題がありそうな、こちら。ランタンハンドルカバー。見ていただいて、まあ、なんかね、こういう風に使ったら役立ちそうですよとかね、あれば教えてください。あと、動画の最初に言いましたけど、メスティンのあのスペアハンドルハンドルのスペアですよね。あれね、なんだろう。あれもどう使えばいいのか、ちょっと私分かってないので。 こういうので私は買ったんですよ。スペアが必要なんですよとか、まあ、スペアがあるとこういう風にいいことがあるんですよとか、あの色を変えるっていうね、それだったら別にカバーだけでいいと思うんで、黒じゃなくて赤とかね、つけてる方いますよね。そういう使い方じゃなくて、黒しか売ってなかったので、黒いやつだけどこういう風に使えばいいんですよっていうのがねあれば教えていただけると勉強になります。すみません。皆さんにね、いろいろご提案する立場なんですけど、私の方がわからないので、詳しい方。 経験のののあるるる方、方、メッンスペアハンドルをを交換することのメリットを知っている方ぜひ教えてください。よろしくお願いします。ということで、えー、キャンドゥからもね、いろんな新商品が出てます。まだまだ楽しいと思いますので、これからもね、いいものを見つけたら、どしどし紹介していこうと思います。この動画良かったなと思う方は、チャンネル登録と、あと高評価ボタンをいただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。